ついに始まりました太鼓湾トークパフォーマンスえ今日はコドとローランドが共同開発しました電子話太鼓太鼓湾を太鼓湾ならではのパフォーマンスで皆様にご紹介いたしますえ次は先日8月8日に希望者を募り、えー、この太鼓湾のワークショップをオンラインの形で行いましたその成果発表を見ていただければと思います それでは、お楽しみください。難しかったです。ぱぱぱぱぱぱぱ。あ、すごい緊張しました。太鼓ワンのバッテリーが消えてしまったんですけど。<笑>よっしゃ、行っちゃうか。イエイ。 の太鼓湾はいここまで私たちの演奏そしてワークショップ参加者の成果発表をご覧いただきましたさあ皆さんどうですか太鼓湾の魅力感じていただけてますでしょうかまあとは言ってもこの太鼓湾なんですが私たちは普段和太鼓を演奏していて和太鼓は誰でも 簡単に音が出せるんですが、この太鼓ワンはちょっとコードをつないだり、いろいろボタンがたくさんついていたり、どうしたらいいんだっていう方が多いと思います。そんな方たちのためにこれから太鼓ワンの使い方から初級、中級、上級と順を追ってご紹介していきます。それではまず最初に太鼓ワンの基本的な使い方行ってみましょう。太鼓ワンの 基本的な使い方を斎藤英一にご紹介していただきます。英一さん太鼓ワンご紹介お願いします。聞かせておきなさい。英<笑>一さんこれはどうですか。あのね、太鼓を使ったことはまだ。使ったことないです。あの昨日ちょっとあのこのボタンっていうのは教えてもらったんだけどね。<笑>初めましてな。<笑>はい、じめましてですね、はいはい。それではじゃあ早速。 単音の方をまずいま、はい、あ、まずちょっとじゃあ電気、ね、スイッチをありますね。この、スイッチをこ、こッチ を, れこれを押せばいいって、はい、動きました、動きました、はい。で、そのプラスマイナスで音を変えていきます。はい、それでは、まずじゃあ、音の紹介というところで。はい、今ね、担ぎ置けたいこと出てますね。はい、なるほど、ゼロ一。はい。まずそれ、いってみましょうか。いってみますか、い, いいですか、はい、じゃあ、行きますよ。はい、あ、はいはいはい、おお、大きな音ですね。大きな音しますね。これ縁も出るのかな。あ、あ。 担ぎおけのね、縁と な, なるほど、ははい、はいいそれでは次、締め大太鼓。 ボタンを押しなががらいいあああっっったたたますよバチりものれ物ゃってあって書、はいてあります。 あ、これ違うあ。あれですか、ミュート？ミュートと、ね、縁がミュートで、はいはいーこ。こっちもあれなのかな？かあお、また違う。はいはいはい。ああ、<笑>すごい四つの四つのとかね。そうだね。へえ、ね、あ、なるほど。はい、はい、これ成り物です。それでは早速次、はい、アンサンブルの音。アンサンブル。ええー、大平合奏ありますか？大平合奏。 これまあでもねあ違うなえっ、ー、と漢字とねローマ字で書いてあるんであじゃあうんあわかりやすいっちはわかりやすいんだけどあったあったはい、はい、お願いしま す, ますじゃあこれバチ二つで、はい、うーんこ ん, んな感じですねこれは三人みたいです三人あなるほどね大平をいているえー、はいはいはいはい、はい、じゃあ次バチを変えた音 そののババババチチチチはは変まままませんんこここれれれ同じじ、はいはい、音が変わるんですすけど、はい、じゃああ竹鉢竹竹竹とかありますかりだだ行、はいはいはいはい、行っっててみましょう、はい、行きますよあなるほどちょっとリムこんな感じだね。<笑> はい、はいはいはい。ありがとうございます。それでは次、雪鉢。雪鉢、これも多分の、はい。古道ではね、まるっとと言ってますね。ね、まるとね。はい。あ、柔らかい、まね。柔らかい音が。はいはいはいはい、うん、なるほどね。いいですね。バ、え、チ、ー、これなのにね。そうですね。全部、はい、バチがそれなのに、チ、えー、ャッパの音がいろいろたりしした、はいはいはい。しました。はいさあ、いろんな音色が聞こえてきたところで、うん、次は早速、ええー。 この音色を使ってどんな演奏ができるのか初級編行ってみましょうはい、はい、それでは初級編栄一、えー、さん初級編は一体どんな内容になっていますか、はい、そうですねあの僕ちょっとやっぱり機械苦手なので、はいはい、えっとプリセットの音だけ使って演奏しようと思ってますなるほど、はい、じゃあちょっとまずどんな音かそうです、ね、紹介してもらっていいですかこちらがシネ太鼓の音ですねはい。でこちらは長堂のローというやつですね、はい こっちもなるようになですね、はい。はい。それではじゃあこの、はい、あそうそうそうその前にですね、はいはいはい、これ実際は今これ二つ使ってますけれども、はいはいはいえー、皆さんのお手元に届く時はですねこれがえっ、ー、と面がバラバラにできるんですね、うんうん、なので片面を締め太鼓片面をこの宮大子にすることができるという形でねまあこういう形で今日は演奏してみたいと思います。はい、ありがとうございます、はい。それでは早速演奏の方に行ってみましょう。お願いします。よっしゃー。 Hey! レレレイェーイ、ありがとうございました。ちょっとね、テクニック的には、どうですかね、これ。テクニック的にちょっと難しいかもしれないけど、はいね、まあ太鼓ワンの使い方としては、初級です、はいはい。プリセットです<笑>ありがとうございました。それでは最後に、H さん、はいえっと、この太鼓ワンを、初めて演奏した時、どうでしたか。そうね、あのー、まあ、もちろんね、このね、いろんな太鼓の音入ってましたけども、はい、まあ、リアルな音が聞こえるんですけども。あの、僕ね、逆にね、この。 何もしない、要するにスイッチを入れない状態で静かな状態で音を、はいはい、あの練習できるっていうのが一番、うんうんうん、これのおすすめですね。なるほど。はい、そうですね。太鼓ってやっぱりこ う, そ う, そ う, そう広いところでね。そうだからやっぱり結局スタジオ借りたりとかね変わらんに行かないとダメなんですけどこれだったら家の中で音を出さずに、ね、イ, ヤイヤホンでねできるんですよここです、ね。僕はそこが一番おすすめです。なるほどありがとうございました。それでは次中級編行ってみましょう。 中級編を紹介してくれるのは石塚充と住吉裕太ですさあ、充さん、はい、この中級編は一体どんな内容になってますかはい、この太鼓湾の特徴としてこれ1台でたくさんの音を同時に出せるということがありますので少ない人数でも大人数での演奏を表現することができます、はい、ですので今日は普段5人で演奏しているシェイクという曲を優太と2人で演奏してみたいと思いますはい。 なるほど。そして、えー、この太鼓案なんですが実はまだ魅力があるんですゆうたさんどんなところでしょうかはい、えー、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますがまあ、本当当たり前のようなことなんですけども大きく打つと大きな音が出て小さく打つと小さな音が出ますでもこれ単純に同じ太鼓の音源の音量を大きくしたり小さくしたりしているわけではなくてちゃんと例えば10段階で 10で打った時の音8で打った時の音4で打った時の音っていうふうにそれぞれの強さで打った時の太鼓のなりをちゃんとサンプリングしてこちらにモデリングしてありますですのでダイナミックレンジがとても豊かな表現をすることができますそしてもう一つこのように打点位置検知といいましてこの今 このバチがどこを叩いているかというのをこの太鼓版が検知してこれも同じように真ん中の音真ん中から3センチ離れた音え例えば6センチ離れた音という風にそれぞれサンプリングしてモデリングしてありますのでえここでもさらに豊かな表現をすることができますはいありがとうございますさあ今ご紹介いただいたところもぜひ皆さん注目してみてくださいそれでは演奏に行きたいと思いますその前にお二人の 音色を紹介していただきますまずはミツルさんはい、こちらに担ぎおの低音が入っていてこちらにジャンガラが入っていますはい、ではユウタさんはい、こちらに大平太鼓そしてこちらに担ぎおの高い太鼓が入っていますはい、えー、これら四つの音を使って演奏しますそれではお聞きくださいシェイクです ありがとうございました、えー。皆さんも一度は聞いたことある鼓動のシェイクをなんと2人で演奏できちゃう、えー、そんな魅力も太鼓湾にはあります。それでは、最後にゆうたさん、はいえー、この太鼓湾を使って曲作りの可能性などどう広がっていくでしょうか。はい、そうですね。本当にいろんな可能性、いろんな使い方の可能性があるなと感じているのですが、えー、まあ、作曲という点においては、皆さんそれぞれまあ、例えば daw を使ってあのー？ 太鼓の作曲されている方もいらっしゃると思いますで、そういった時に太鼓の音をレコーディングするっていうすごくハードルの高いことだと思うんですねまず太鼓がドカンと鳴らせるそういったスタジオが必要ですしマイクも買わなきゃいけないしまあ、そういったいろんな環境を整えないとレコーディングってできないんですけどもこちらの太鼓湾さえあればまあ、ここにいろんな音色が入って おりますのでそれをお手持ちのオーディオインターフェースを通してパソコンにつないで DAW でで、まあ、太鼓の作曲ができますそれにその例えばですけど、まあ、締め太鼓と桶太鼓は持ってるけど大太鼓は持ってないという方も、うんまあまあ、あと、まあ、持ってるけど運べないっていう時もきっとあると思うんですよ。例えばちっちゃいスタジオで締め太鼓と桶太鼓入れてその後に大太鼓の音を太鼓庵で。 入れるっていうそういったハイブリッドな使い方もできるなと思っていてすごく可能性のある楽器だと思いますそして今後ろで流れているこちらのオープニングでも演奏しました曲はなんと全部この太鼓湾で私が作った音源になってま す, すいはいこれぐらい音色のバリエーションがありますのでそちらもぜひ楽しんでもらえるのではないかなと思いますはいありがとうございましたそれでは最後に上級編行ってみましょう 上級編を紹介してくれるのは平田祐希です。はい。祐希、この上級編はどんな内容になってますか？はい。えー、上級編では、えー、太鼓ワンだからこそできる演奏法をご紹介します。なるほど。はい。はい。早速じゃあ。はい。えー、まずはですね、えー、一つの画面に複数の二パターンの音を重ねることができるという点です。はい。普通の太鼓だと、えー、もちろん。 例えば長胴太鼓だったらドンって音がすると思うのですが、一回叩いて長胴太鼓の音、締め太鼓の音を重ねるみたいな、うん、そういうことができます。まあ早速鳴らしてみると、はい、こういう風うな二つの音が出てくるってことですねです、はい。はい。そして最初にあのアンサンブルの音を鳴らすこともできるっていう風に言っていたと思うのですが。うん 六人の音と六人の音を重ねると十二人の音を同時に鳴らすことができるというのもあります。はい、例えば中大鼓、長胴大鼓六人とその縁六人の音を同時に鳴らす十二人分の音だと、うん、こういうふうな音になります。はい、ありがとうございます、はい。次にご紹介するのはエフェクターです。エフェクターというのはあのエレキギターでよく使っているような。 音を加工して音を作っていくそういう機能です、はい、それがこの太鼓板にも搭載されているのですが、えー、早速どういうことができるのかご紹介していきます、えー、まずこの締め太鼓アンサンブルという音これ普通の太鼓の音ですねこれにディレイというエフェクターをかけてみたいと思いますそうすると こういう風な音がしますそうそう、はい、はい、次これに、えー、オートワウというエフェクトをかけてみますするとすこういう風な音にしま次にこの担ぎおけ太鼓の音この音に今度は歪み系の音をかけて、はい、エフェクトをかけてみたいと思いますディストーションというエフェクト きます。こういう歪んだ音を作ることもできます。うん、さらにこれに加えてタッチワウというエフェクトをかけるとこういう音になります。はい、一つの滑稽の音がこういうふうに変化させることができます。はい。 はい、今いくつかエフェクター紹介したんですがこの太鼓ワンにはもっとたくさんのエフェクターが搭載されております是非皆さんもこのエフェクターの機能を使って遊んでみてください最後にご紹介するのは外部ののいな音色をここ太鼓に入れるるととがでできるという点ですそれどういうことかっていうともちろんこの太鼓ワンにはたくさんの素敵な音が入っているんですが それにプラスして自分が鳴らしたい音例えばもともと入ってる太鼓の音ではなく自分で鳴らして録音した太鼓の音を入れてみたいとかもしくは太鼓以外の音鳴らしてみたいとかそういう時にこの機能を使います早速ですがもしこの太鼓ワンで木琴の音マリンバの音鳴らしてみたいとなって入れてみましたするとこういう風な マリンバの音太鼓なんですけど、マリンバの音を鳴らすこともできます。<笑>ちなみにゆきこのさっきから足元で踏んでる。このペダルは何ですか？はいはいはい、この機械はですね、はい。フットスイッチと言いまして、この太鼓1に接続すると、この足元のボタンを踏んでいくことで音色を変更していくことができる機械です。はい、えー、そしたらせっかくなので最後に。 このフットスイッチを使いつつここまで紹介してきた機能をダイジェストで音にして鳴らしていってみたいと思います。 ありがとうございました。い。はい、いろんな一つの太鼓湾からいろんな音色が聞こえてきたと思います。最後に勇気、えー、は鼓動の舞台でいろいろな 和, 和楽器を扱い、そして、えー、洋楽器も趣味としてやってると思うんですが、はい。えー、この和太鼓と太鼓湾のそれぞれの良さとは何ですか？そうですね。あの生の和太鼓にはやっぱり木の胴に動物の皮を張ったそういう構造だからこそなる。 独特の音ととかか振動とかそういう生音の魅力っていうのがたくさんあると思うんですけどこの「太鼓湾にも「太鼓1でその生の太鼓には出せない先ほど紹介したような、えー、いろんな演奏方法ができるいろんな音を作ることができるそういう魅力があると思ってます。なのでそれぞれに良さがあって魅力があって面白さがあってなんかすごく楽しいですね。<笑>はい、いありがとうございました、はい ここまで段階を踏んで太鼓1の紹介をしてきましたいろいろな魅力を皆さん感じていただけたと思いますそれでは最後に演奏者全員で演奏しますめぐるですどう ぞ, どうぞ